演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちら業務スーパーですベイスターズチョコバーというものを食べてみてどういう感じなんだろうなんブラックサンダーみたいな野球だもんただ、ーんただ結構重いんですよねこの見た目に反して こういうい感じなんですんどんな商品だすか結構ずっしりとした 感, 感覚があってカっした食べ応えがありそうなそんな感じですと中身はこんな感じですねなんかよく割るチョコバーグ中身割ってみようと思ったんですけどちょっとこんな感じで中身が出てきましたねこれ完全に割るのは無理かなではもうこのバーズでいただきます うーんちょっと思ってたのと違うかなキャラメルもこれでソフトなんですかうんちょっと中身を見るに見えたかもしれませんがキャラメルがかなり濃度が濃くていわゆるあの小粒になってるキャラメルを噛んだ時にあのキャラメルがさらに大きくなってるそんな感じの食感でしたねなのでチョコレートとはいってもほぼキャラメルといった印象ですね ピーナッツの食感もあるにはあるんですがほとんどキャラメルの影に隠れてしまったのがありますので完全にキャラメルの干渉というような感じになっていますね美味しくはあるのですがちょっとチョコレートやピーナッツを期待するとうーんかなーそしてソフトって書かれているんですけど結構硬かったのでその辺もちょっと違うかなと思いましたのでこちらの点数とさせていただきます もうちょっと柔らかくして明日さりいく方がいいかなソフトっていう名前だハードだったらもうちょっとっていうのも上げられたのですがそれでは元旦に合掌パリを直すなり元旦ぐらい素直になりましょうご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるそしてよろしければ動画を拡散していただけると他の動画も見ていただけると嬉しいですエ演武閉演パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします、うん you <laughs>